演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますこちらファミリーマートのダブルクリームサンドバナナクリームホイップンす。ファミリーマートの馴じみの椎茸サック今回の日々の大好きなバナナが入ったんですこれは嬉しいとではその中で らってるとても辛くて美味しかったです。バナナは好きなのでぜひおすすめしたい。ご視聴ですね。もちょっとバナナクリームを追かったバナナとモールドります。とにかくと美味しくてバナナスイーツにはたまらないのでこちら完璧に撮っていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。<笑>